ンーンーンどドド ン, ン, ン, ンどントントントントントントンンンィンお花をあげましょうモモの花五人ゃのみにゃみにゃみにゃ人にゃみにゃみに人みにゃみにゃみにゃみにゃみにゃみにゃみにゃみ えー、僕らの高校の隣の高校の4人林あったね。 ポンちゃんみんなそれぞれおののの場所でくつろいでいるひな祭りでしたすぐに明日はお人形をお片ししないといけないそうですでもいいんだよね人間は生き遅れるぞなんていう話はあるけどポンちゃんはずっとうちにいればいいよ